ピカソケダリトビデブンアダマノナカブワブカリンキクシャクホッタラケセラセラビビビデブンやかサケモカマジデブンとぼけたカオショウボトブリンへそのケセさみとちりたれらはみでロン 「がんばるしんばるいつでもこうなるの」「ドッキリビックリっクリあいつはだれ?」